平成29年6月17日、阿蘇神社の宮司阿蘇家に代々伝わる名刀、ホタル丸が復元され、阿蘇神社に奉納されました。この日刀を奉納したのは、東初の岐阜県関市の福留博樹さんと、大分県武田市の河野木博明さんで、平成27年から、 インターネット上で資金調達するクラウドファンディングを利用し、およそ1年半をかけて制作されました。ホタルマルは、鎌倉時代の闘工、来国仁都市が作った刃渡りおよそ1メートルの太刀で、終戦後の GHQ による重宝と所持禁止令により接収され、現在所在が不明とされています。 また人気のオンラインゲーム上のキャラクターでもあることから、刀剣ファンからも大きな注目を集めていました。仮拝殿で奉納式が行われた後、刀が公開され、およそ70年ぶりに蘇ったホタル丸の姿を全国から訪れた大勢のファンがカメラに収めていました。復元されたホタル丸は原則非公開ですが、8月7日から 9月22日まで、肥後銀行本店ギャラリーで展示される予定です。